日本人は日本語を訳さなくても日本語の意味が一瞬でわかります。日本で生まれ、日本で育ったから日本語を訳さなくても日本語の意味が一瞬でわかるのではありません。一瞬で耳で聞き取った 日本語の言葉の意味がわかるとは脳の力で母国語の言葉を覚えているために一瞬で日本語がわかる現象が起きてくるのです一瞬とか同時とか瞬間とかの現象は全て脳の力 脳の働きで脳が命令をし脳があなたをコントロールしているために起きてくる脳の現象です足に釘が刺さった時痛いと感じる一瞬の速さもすべて脳の神経回路から 光の速さで伝わってくる電気信号で脳が感じていたいと感じるのです。日本人の脳は日本語の言葉を日本人の耳の鼓膜が震える振動音を脳の神経回路から 光の速さで伝わってくる電気信号で日本人の脳が感知して日本語を聞き取っているために一瞬で日本語の意味を理解できるのです耳の鼓膜が震える振動音とは日本人の声の 周波波数の波のことです日本人の脳は耳から聞こえてくる日本語の音よりも先に日本人の耳の鼓膜が震えて伝わってくる振動音を電気信号で日本人の脳は日本語を理解して いるのです日本人が英語の言葉を一瞬の速さで聞き取れるようになるためにはアメリカ人の複式呼吸で英語を話している同じ呼吸の仕方ができるようにならなければなりません。日本人の脳は 英語を一瞬で聞き取り一瞬で意味を理解することができません。アメリカ人の呼吸の仕方腹式呼吸を覚えることが英語の言葉を覚える絶対必要条件になります。